さて、戸締まりして寝るか<笑>誰じゃ<笑>さあ、お上がり、マイティ<笑>やっぱりわしは親失格じゃなお前がボムを投げるまで ボンバーゼロがお前じゃと気づかんかったごめんなマイティおばあさん そうかマイティはやはりおばあさん僕はすまんな取り乱してお前もつらかったろう あ, あおばあさんそうかそうかそうか、うん、おばあさん じゃあ約束ですよ。分かっておる誰にも言わんよありがとうございますどうしてオヤボンさんだけボムスターが手に入らなかったんだろうあっ 病気で記憶をなバーニングファイヤーボムのつぎはどうなってるんじゃ なんじゃまだなのかって、まあええわいそれより早く朝飯食えおうわっいどこはあ懐かしいなよくここでコスモガムを買ったっけシロボン 暗くなると怖がったっけな<笑>怖いよ、お兄ちゃん大丈夫だって、シラボ全然変わってないな変わったのは明日、修行の塔で待っていてくれるか<笑>そこで渡したいものがある 七つ目のボムスター 持ってるの僕はね、個おいシロボン マクラだよ。なんかお化けでそうだよね。え怖くないのうっ、どうして暗いだけじゃんそっか。昔は泣いてたくせに。なんか言ったあ、何も。 何僕、名前教えたっけさっき、僕の名前呼んだでしょねえ、どうしてま、前に紹介してもらったじゃないかあ、ほら、ミスティの抽選であ、そうだ思い出したで、忘れてたよ僕、てっきり兄ちゃんに教わったのかと思っちゃった でさ、ゼロさん、ばあちゃんの弟子なんでしょそれに、ボムの投げ方、兄ちゃんにそっくりだしさだから、もしかしてと思って<笑><笑>そっか、自分で名前言ってたんだよねなっちゃんのさ、ゼロさんはやっぱり…ごめん、記憶がないんだごめん そうだよね。覚えてないよね。<笑><笑><笑> 無断するな。え隙をついて、どこからかボムが飛んでくるに違いない。あ、そっか。ねゼロさん。なんだい、シロボン。<笑>なんか、兄ちゃんみたいだね。え兄ちゃん、いつもそうやって仕切っちゃってさ。まあ、僕は弟だから仕方なく付き合ってあげるんだけど。えそうしないと兄ちゃん気機嫌悪くなるからさ。<笑>そんなことを思ってたのか。<笑> シロボン、ボム合戦が先生。あれにボムを当てるんだ。えー、あんなとおくどうしたボムスター6個も持ってるんだろうだったらラ勝じゃないか。そ、そうさ、このシロボン様、ボムスター6個だからね。任せてよ。さあ行くぞ、えー、ボンバーシュート、えー やっぱりボンはまだまだはんにんまえのボンバーマンだよ。 あんな遠くの空き家に仲当てられないずいぶん聞き分けが良くなったじゃないかでもさえでもさ、ゼロさんの投げ方って兄ちゃんそっくりだよねえなんでそんなにそっくりなの僕も兄ちゃんみたいに投げたいんだけどどうもうまくいかなくってさ一緒にボムを投げる練習をしたことがあるから って、君のおばあさんが言ってたそうなんだだったら優勝するわけだよね、B1 で<笑>よーしじゃあ、今度はあれに当ててみてあ あ, あ, あわー雪だ雪か あっはいそうかジェッターズに入ったんですね知っておったんか記憶をなくしていた時会いましたそっか今の僕は本当の僕じゃないあっても彼を苦しめるだけです そうかの、のもう昔のシロボンじゃないよお前の知っているシロボンじゃない<笑>悲しいことなのか嬉しいことなのかわからんが人は変わっていくんじゃわしがじいさんがいなくても平気なようになおばあさんありがとうゼロおかげでマイティのことを知ることができた 本当に、ありがとう何やってるんだお腹すいたお腹が空くと、どうして鎌倉を作るんだ それは…あそれは…焼きよビビ<笑><笑>僕も真似させてもらっそっかアンドロイドだっけ いいんだよさあああシボンお食べそ貸してごらん。 はい、あ っ, ファイヤー ボ, ムあっボンバーシュート お風呂ふうあれだったら大丈夫だよ気持ちいいねもう出ないえどうして、うんうん、そういえば お兄ちゃんもお風呂好きだったなぁ。気持ちいい。熱い。モう出る。<笑>ちゃんと百数えたか途中でいくつだったか忘れちゃった。じゃあ最初からだ。<笑><笑><笑>ちょっとジジ臭かった。ジジ臭いはないだろう？ゼロさんのこと言ったんじゃないよ。ああ それとさ、兄ちゃんちょっとケチでさお使いの残りの小銭、小豚の貯金箱に貯めててさ<笑><笑>でも僕、時々それくすんでてね何？<笑><笑><笑><笑><笑>知らなかったで、そのお金でコスモガム買ってもらったえ 兄ちゃん近所の駄菓子屋さんのお姉さんが好きでさよく当たりつきのコスモガムかってた弟が好きなんでって僕を出しに使ってさ仕方ないから僕も協力して兄ちゃんにガムかってきてもらってたんだ<笑>違うそうだよだって兄ちゃんかっこつけて絶対当たりが出 て, ても買いに行かなかったんだからだからマイティはいつかいっぺんにかえようと思ってうな、んうん、やっぱりケチじゃんえ う<笑>んねえケチでしょあっマイティのいいとこはないのかいそんなのいっぱいありすぎだよえありすぎだよあっ 嘘ついた七つ目のボムスターなんてないじゃんか。ねえもう帰らない会いたい兄さんに会いたいかいシロボン。無理だよ。 無理なんだシロボン…僕のせいなんだ<笑>僕があの時捕まらなかったら兄ちゃんは死なずに済んだんだ<笑>うわ、うん、<笑>シロボン<笑> どうだったんだ強くなるんだマックスに勝てるぐらい強くなって兄ちゃんの敵を打つんだそんなことをしてもお兄さんは喜ばないよマイティが言ってたろお兄ちゃんはシロボンが大好きだってえだから大丈夫だよシロボン 大丈夫だよ、シロボン。お兄ちゃんは、シロボンのことが大好きだよ。兄ちゃん大丈夫だよ、シロボン。大丈夫だよ。 ここシロボンボはボンバー星かもういないかと思ってた別に。 ちょっと買い物してたら帰りそびれただけだミスティ僕は…探し物は見つかったかえああ…いや…そう…ミスティあの…うん、腹減った…おいゼロどっかうまいもん食える店知らねえか あ, ああそれなら任せてよえっとミスティ辛いの大丈夫 ばっか、なんでお前がこの星の店知ってんだよだいでも辛子マヨネーズだあ、三丁目のボンバー焼きも捨てがたいなドンカただいまおかえり、ユーファ ボムスターを見つけられなかったシロボンだけどゼロとの2人だけの時間その方が得るものが大きかったんじゃないのかなさあ次回はボムクリスタルのアりかがメカードにバレ早速送り込まれるマックスその場所はボンバー星。ボムクリスタルを守るためついにボンバーさんがマックスを迎え撃つ第46話「ボムクリスタルの秘密」近所の星から宇宙の果てまで参上しますジェッターズ